ではここま で, でやり方は理解してもらった上で次は一通り実践していきますのでこの動画を見ながら一緒に実践していきましょうはいではい、でまずこの裏ももの外側をこの手のここを使ってマッサージしていきますねははいでまず膝の外側ですねはい圧迫してはい12345678910、はい、次上にずれてもらってはい 1,2,3,4,5,6,7,8,90 またちょっと上にずれてもらってはい 12,3,4,5,6,7,8,90 また上にずれてもらって、はい、12,3,4,5,6,7,8,90、はい、またちょっと上にずれてもらってはい 12,3,4,5,6,7,8,90 はい外は次内側ですね内側のところに手を当てて もらってはい、グッと上にして、はい、最後に 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、1、2、3、4、5、6、1、8、9、十0また上にずれて、はい、1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、2、3、4、5、6、1、8、9、十0またちょっと上にずれて、はい、1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、2、3、4、5、6、1、8、9、十0またちょっと上にずれて、はい、1 2, 3, 4, 5, 6, 8,、2、3、4、5、6、1、8、9、十0またちょっと上にずれてもらって、はい。 12345678910最後ちょっと上にずれてはい12345678910はい裏をまた次は前ですね次はここを使ってやっていきますねまず外側の膝のお皿の上の外のポイントに押さえてもらってはいグーッと圧迫してで左右に動かしますはい12345678910ではちょっと上にずれてはい 一二三四五六七八九十。はいまた上にずれてはい一二三四五六七八九十。はいまた上にずれてもらってはい一二三四五六七八九十。はいまた上にずれてもらって圧迫してはい一二三四五六七八九十。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, はい、また上にずれてもらって、はい、ぐーっと圧迫して、はい、一二三四五六七八九十最後一上にずれて、はい、圧迫して、はい、一二三四五六七八九十はい、で、外終わったら、内側ラインですね、またぐーっと押して、はい、一二三四五六七八九十 また上にちょっとずれて、はい、1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、2、3、4、5、6、7、8、90また上にずれて、ぐーっと押して、はい、1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、2、3、4、5、6、7、8、90また上にずれて、ぐーっと押して、はい、1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、2、3、4、5、6、九8、90また上にずれて、ぐーっと押して、はい、1、2、3、4 五六一八九十。はい、最後付け根いきますね。グーっと押して、はい、一二三四五六一八九十。はい、これでマッサージ終わった。次は、このような形で、膝の裏のところで重ねてもらってで。そこを次は左右にひねって動かしていきます。はい、一二三四五六七八九十。はい、次は上にずれて、はい、一二。2 3 4 5 6 7 8 9 10はいまた上にずれてはい12345678910はいまた上にずれて左右いきますねはい12345678910ある裏終わったので次は前に移動してもらってこういった形で手重ねて。 もらってはい最後に動かしていきますねはい一二三四五六1八九十はい上にずれてもらってはい一二三四五六七八九十はいまた上にずれてもらってはい一二三四五六1八九十はいまた上にずれてもらってはい一二三四 5 6 7 8 9 10はいまた上にずれてもらってはい12345678910最後付け根ですねずれてはい12345678910はいでは以上で終了になりますお疲れ様でしたはいではこれやってもらった上でちょっとまた足上げをしてみてくださいやった話いかがですかすごく軽く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 はい。では、まず、膝の外側ですね。はい。圧迫して、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。次、上にずれてもらって、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。またちょっと上にずれてもらって、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 7, 8, 9, あまた上にずれてもらって12345678910またちょっと上にずれてもらって、はい、1 2 3 4 5 6六8 9九0はい外は次内側ですね内側のところに手を当ててもらってはいグッと上にしてはい最後に1 2 3 4 5 6 1、8、90また上にずれてはい1、2、3、4、5、6、1 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,、8、90またちょっと上にずれてはい1、2、3、4、5、6、1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,、8、90またちょっと上にずれてはい1、2、3、4、5、6、1、8、90またちょっと上にずれてもらってはい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 はい、また上にずれてもらって、はい、ぐーっと圧迫して、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、最後1、上にずれて、はい、圧迫して、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、で、外終わったら、最後内側ラインですね、またぐーっと押して、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、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 5 6 1 8 9 10はい、最後付け根いきますね。ぐーっと押して、はい、1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。はい、これでマッサージをまた次は手をこのような形で膝の裏のところで重ねてもらってでそこを次は左右にひねって動かしていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次は上にずれて、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。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 もらってはいまた上動かしていきますね。はい1 2 3 4 5 6一、8 9 1 0はい上にずれてもらってはい12345678910はいまた上にずれてもらってはい1 2 3 4 5 6一、8 9 1 0はいまた上にずれてもらってはい1234510